筆やパレットを詰めてきました。今日は何を書こうかなぁと考えながら、ひろゆきさんが野原を歩いていると、